全国1億2000万人のコンプレッサー選びでお悩みの方こんにちはまさたまチャンネルへようこそはいこちらは今私が使っているコンプレッサーです型式は EWS30 エアーの吐出量は1分間に75リットルです製造年月日は2012年9月1日もう10年以上使ってるんですね 購入した当初はこれでも十分な性能だったんですがこういうのってだんだん物足りなくなってきちゃうんですよねサブタンクとかつけてだましだまし使ってたんですがやっぱりサンドブラストとかをやるにはエアー不足が否めませんなので令和最新式エアーコンプレッサー50リットル てか、最新式コンプレッサーって何なんだよ<笑>。それでは、早速、開けてみましょう。 <笑>重たい重たい重たい今まで使ってたコンプレッサーはダブルピストンでしたが今度のはピストンが4つ付いてますねここのエンジンレイアウトは RGB500RG ガンマじゃないですか これは期待でできそうです新しいコンプレッサーの空気吐出量は1分間に 180L まあ 50Hz で 180L の吐出量が出るかはちょっと疑問ですが電力消費量も約2倍ですからかなり期待できそうですそれでは今まで使っていたコンプレッサーがどのくらいの時間でエアーがフル充填されるかストップウォッチで測ってみましょう。 約3分50秒ですね昔はもっと早かったような気がするんですけどね10年も使っていれば多少経年劣化はするでしょうからまあこんなもんでしょうタンク内の空気圧は0 8メガパスカルですそれでは新しいコンプレッサーの充填時間を測ってみましょうおっこっちの方が全然静かですね 見せてもらおうか最新式コンプレッサートヤラの実力をおお早いですね1分58秒50リッターで1分58秒ですから前のより3倍くらい早いですさすがソロモンの白狼として恐れられただけの実力がありますね それではまたねー